いわゆる当て馬と呼ばれるポジションの男の子やヒロインの恋児を阻む悪女、大抵は毛先をくるくる巻いているが登場しなかったり結ばれるの確定と思われた二人が最終的に別れを選んだりという作品が増えてきています。そんな中、久しぶりに花のチャレから花男ネクストシーズンケラ TBSK 以下花晴れを見返してみたんですよ。 そしたら、王道っぷりが眩しくて眩しくて、当時は何の違和感もなく見ていたはずなのに、令和の今改めて見ると、なんか、落ち着く、って、なんだろう、安心して見られるんですよね。そこで今回の連載では、 TV アロラ繰り返し配信され、現在も絶賛配信中、5年以上経ってもなお、ランエキング1位に入る、花晴れの魅力、徹底的に解剖していきたいと思います。花男から花晴れへ、時代の変化にマッチしたキャラクター、花晴れは、花より男子の続編であり、F4 卒業から2年後の日でのり学園を舞台にした物語。 どちらも神尾陽子さんが描いたお話なのに、ヒーローである道明寺司、松本潤とかぐらぎ晴れ、ひら仕様のキャラが全然違うのが面白いですよね。リーダー格で無敵に見えるのに、実はちょっと抜けているというところは似ているけれど、晴れはどちらかというと清が道明寺が守ってもらいたくなるタイプだとしたら、晴れは守ってあげたくなる男の子なんです。 しかも、喧嘩も強くない。同名字は強かったですよね。演じる平野紫耀さんのキュルッとした子犬系の瞳もそう待って、余計に可愛さが強調されていました。花晴れは王道の少女漫画だけどヒロインがド S イケメンとくっつかないところは今っぽいなって。でも、晴れは時折お墨を出してくるからずるいんですよ。涙。 夫の婚約者地点馬、中川大使に、好きな女の言ってること信じなくてどうするんだよ。ってガチギレしたり、ハレはとにかく欲しい言葉をくれる人だった。ハレとふまくん、どっちといた方が幸せ考察も楽しい。いわゆる当て馬と呼ばれるキャラに惚れがちな私。ドラマ、王マイボス、恋は別冊で、TBSK ではもちろん中澤さ太 マミ翔ショタロ彼女は、綺麗だった。関テレ、フジテレビ系、もひぐちたくや、赤素 A2、映画、溺れるナイフ、2016年、では大友勝利重岡大輝と、ずっとヒロインに選ばれない方を推してきました。なので、もちろん、花晴れ、も、ふまくん始めたく、と思っていた。ただ、第9話を見たとき、ちょっと揺らいでしまったんですよね。 第9話、江戸川夫と杉咲花は色々あって、晴れとふまくんに、一人にして、と言いました。ふまくんは、うん、わかった、とすんなり帰っていったけれど、晴れは、泣いてる女を一人になんかできるかよ、と寄り添ってくれた。晴れの価値が確定したのは、この瞬間だったと思うんです。面倒くさいかもしれないけれど、一人にして、は一人になりたくないの意味だったりする。 それに気づいた晴れ、さすがすぎませんただ、音はどっちといた方が幸せになれるのか問題についての結論はまだ出ていない。当時の私は、ふまくんの方がどんな時も冷静だから、ふまくん、と思っていたけれど、今は晴れのまっすぐさが眩しく見えたりして、年齢を重ねて見返すと、また違った解釈が出てくるので面白いです。